モスキート娘の予告の時間よ。来週は私の生まれ故郷でのお話。私が生まれたの。えぇ、ー、もうお時間仕方ないわね。次回ワンパンマン第3話、執念の科学者。あら、科学者って一体誰のことかしら